ロトンフィールズ来ました。よろしくね、よろしくな。宝箱もらっちゃうぞ。破滅があるんだな。これ追われそうだな。 あ、ハンラマンちょっとハンラマン隠れといてごめんなすっちまった小屋周りはさっさとつけときたい 来るつられてる人から離れよう追いかけてこないか一発目からのダウンが早いな。 おナイス。あれ、助けない。助けられないのか。お今チャンスだぞ。 みんな猶予持ってないのか猶予入れるから逃げてくれラッキー攻撃受けてないなんとか使えたみたいだな 放置して発電作るか放置しないのかフックどこに釣るうわ真ん中か救助行きそうだな 発電機警戒でハンダマンが、バレる。発電機の後引き継ぐか。板倒したから移動するか離れたな。ゲート開けよう。あ、来る リバレてるー。それはまずい。 ここ弱いから読み合わない、ね。手をの使い切ったな。回収する。ね、今のうちに離れよう。探したとき。防ラマン。助けに来てくれたのか。窓飛んだら当てられそう。 やっぱり狙ってきてた二人ともありがとなー。